私は日々を変えるらしく、悲 ご視聴ありがとうございます。旅する日の男子バオシンです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。ただ線復活編第7話お届けいたします。早いもので残り2話となってしまいました。今回の旅行シリーズの最終目的地、新潟県長岡市の長岡駅に到着しました。今、僕が立っているのは長岡駅の3番ホームです。前回の第6話の方で小千谷市に足を運びました。河合津之助、長岡では次の助と申し上げた方がいいんでしょうけれども、どうしてもやりま 見遂げたかった、こちら階段による変装の抑し、それが果たせなかったことをご覧いただきました。続く今回の第7話、の流れで長岡で河合いすぐなすけ編最終章と行きたいところなんですけども、長岡で一泊する予定になっています。まずは、足休め的にこちらのビジネスホテルをお見せしたいと思っています。その上で、只見線復活編最終回、河合いすぐなすけの人生をたどる旅の最終章を心待ちにしていただければと思っております。では、ろ今後、ホテルの方へ移動したいと思います。 今回ご紹介するホテルは、歩いて3分ぐらいの場所にあるそうです。すぐ見つかると思うんですけれども、さあどこにあるんでしょうね。駅舎の外へ出てみます。さっき観光案内所に立ち寄ったんですけれども、目の前に長岡タまミのホテルというホテルがあるんです。あれを今度はまっすぐ行きまして、信号を渡らずに右に行ったところにあります。意外と利便性高いです。すぐ見つかるかな意外と早く見つかりましたよ。こちらのホテルです。 ホテルニューグリーンプラザさん3番目にお世話になるホテルこちらになります早速チェックインしたいと思いますチェックインが完了しました今からお部屋向かいますこっちでした 本日利用させていただくお部屋こちらです。 汗かきながら喋る見苦しい部分をお許しいただきたいんですけども、扉を開けてすぐ感動したのはですね、この鏡ですよ。今見切れちゃってますけど、ちょうど膝の高さまでカバーしてくれるようになってるんです。着物の着付けいかに大変なのかということは多少ご理解いただけてると思うんですが、このぐらいの長さがあると着物の着付け本当に助かるんですよ。こちらを見るとスイッチがありまして、つけてみますね。 鏡の上の上電気がつきました。続いてこちらにもスイッチがあるんですがこのスイッチは何でしょうかこれはあれですねユニットバスの電気でしたこちらは後でじっくり見ることにしますこの部屋のさらなる感動ポイント見つけちゃいました一緒に見ていきましょう先ほど簡単にバスルームを見ていただいたんですけどちょっとずらして反対側にはハンガーが1つ2つ3つかかってまして これは消臭剤ですね。業務用の消臭剤だと思います。下に目をやりますと、これはズボンプレッシャーでしょうか。スイッチ類はここですね。使用方法はここに書いてあります。僕は多分使うことはないと思います。着物ですし。お隣には靴べらと、そして反対側。この道具は名前はわかりません。毛玉取りでしょうかこういったものが用意されてます。これが空気清浄機でしょうか。スイッチ類が非常に使いやすくシンプルな構成になってます。 お部屋なんですけれども、こんな感じになってまして、これがテーブルですね。上の方に照明がついてまして、座り込むと鏡がついています。そしてここには、グリーンティーのティーバッグと湯飲み、それからグラスありますね。下を見てみましょう。コンセントとスイッチがあります。このスイッチは何のスイッチなんだろう このスイッチを入れると、この照明の電気がつくんですね。お隣に行きます。テレビがありますね。テレビのリモコンは分かりやすくテレビの前に置いてありました。ここに注意書きがありますが、画面表示まで15秒ほどお待ちくださいということだそうです。次、これがドライヤーです。で、次が多分あれかなここに加熱用のスイッチがあるんです。なので、温かい緑茶が飲めるということなんでしょうか。よく分かりませんが。 照明がもう一つありまして、この照明の下、電話と、それから、あ、これすごくいいな。USB ポートが二つあって、その上にコンセントがついてます。僕は常に USB ポート付きの電源プラグを一個持ち歩いているんですが、出番はなさそうですね。ここに照明と、ホットライト、目覚ましついてます。ここにティッシュが備え付けてあります。ティッシュの横、メモがついてますね。これはポイント高いですよ。 ベッドはこんな感じになってます。こういう枕は初めてですね。枕が2枚重ねてあります。ユニークでいいなぁ。それとベッドの上の方に絵画があるのは心が休まるような気がします。それでは後直しにしていたバスルーム見ていきましょう。部屋を開け ま, すまず扉を開けて左側にトイレットペーパー、予備も含めて2つ備え付けてありますね。 緊急時の時に使うものだと思うんですけども、電話ですね。ただフロントまで繋がってしまうので、このまま触らずに置きたいと思います。ここにォシュレットが完備されているトイレがあります。ボタンの配置、こんな感じになってます。上の方を見ますと、ガスタオルと、それからフェイスタオル、一枚ずつあります。鏡がこのカメラに収まりきれないくらい大きいんです。 上はこの辺りからカーテンレールを飛び越えてシャワーヘッド見えますけど、あの辺りまで下の方にボディシャンプー、コンディショナー、シャンプーがあります。こんな感じですね。真ん中には洗面台があって、ここにハンドソープがあります。ここにコップと歯ブラシセッドが用意してあります。空気を混ぜるためのボタンがついているシャワーヘッドが用意されています。そして下の方へ行きますと、綺麗な蛇口。 スタッフはこんな感じですね。今回一晩利用させていただくお部屋はこんな感じになっています。 かなり汗をかきましたんで、すぐお風呂をいただいて、それからまあホテルのガウンに着替えて、このホテルに関する追加情報をお話ししようと思います。僕の確認が十分でなかった部分があるんですけれども、ガウンは各フロアの廊下に棚がありまして、そこに折りたたまれた状態でこんな感じで並べてあります。隣には持ち帰って OK というスリッパも用意してあります。 5階と10階にはコインランドリーが付いています乾燥機に関しては1回の使用につき100円洗濯機は1階の使用につき300円ということですそれから今回利用させていただいたのが10階のお部屋なので他のフロアはわからないんですけれどもガウンが畳まれている棚の隣に自動販売機があるんです洗剤とヘアケアセットが用意してあるようですそれから1階のフロントのところで夜食用のラーメンを販売しています同じくフロント その手前の方にブラシ、紙粒、ナイロンスポンジそういったアメニティグッズが据え置いてありますそれを今更になって気が付いたということですねそれからスどマニプランでも別料金で朝食をいただけるのかどうか確認をしてきましたフロントの方は問題ないと言ってましたこのホテルの1階にレストランがあるんです詳しい情報をここに出しているんですがエレベーターに掲示してあった写真撮らせていただいたんですけども6時半から9時まで朝食いただけるということで確認をしています 通常のお食事は11時から15時まで利用できるそうです。参考になればと思います。 では、いよいよ3泊4日の日程を組んで始めたこの見線復活編もロケの方が残すところ1日どうなりました。残念ながらこの映像を撮っている次の日が悪天候に見舞われるということで、一体どうなることになると思ってます。まあそんなこんなで悩みの種はあるんですけど、まずこれですね。新潟の地ビール。これを飲みながら明日に備えて早めに休息を取りたいなと思います。では、開けますね。お、いい音です。 いちごビールを飲みながら今日の疲れを吹き飛ばしたいと思います本日も頑張られた皆さんお疲れ様でした一緒に乾杯しましょう乾杯うまいですね 今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。だいぶ駆け足の内容だったとは思うんですけれども、長岡家の旅行を企画されるときに、こちらのホテル選択肢の一つとして選んでいただければ、僕としても嬉しく思います。只見線復活編、次回で最終回で河合津之助の人生を辿る旅、最終章でもあります。ぜひお見逃しなくご覧いただければ幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。